What? <laughs> っこれはプラ<鯛><鯛>、うん、まためっちゃ増えてるやん。ま<鯛><鯛><鯛> 10.1 ぐらいだ。えっ、ー、と 18. え？そうなの？めっちゃ増えてるってだから18。18.1。3キロ4キロ増えてる。重い<笑><笑>よう抱えたな。しかもなんかヌルヌルしてるし。そう。監視カメラのほらあのスタッフルームの部屋のモニターからあんたの声がギャーギャー聞こえてくるからさ。<笑> カカカメラを持って走っていきたよ。<笑>めっちゃ怒ってたし。やっぱめ。あうんこした。うん。うんこした。ちゃんとミルク飲んでるうんこしてるわ。あのうあの子全然できる女子たちいら。重さじゃないね。重さじゃない。重さじゃない。出し方だし別に三十九。だからカンカが必要なやろあのうま。カンじゃない。ニュルニュ ル, ル。うまくこう。<笑>ニュルニュルしてるのとむちゃくちゃ別れる。 すごいな太さがほら倍ぐらいになってるやん生まれた時から比べたらこの太さが倍ぐらいになってるすご、うん、いなあ<笑> うん、<笑><笑>とにかくーあれ<笑>ミルクをちゃんともらってる弁してさあこんだけ太っとったらでかくなった当たり前や、ね、<笑>あ帰るってほろ。 <笑>あれ、ま<笑><笑><笑><笑> 全員亡くなったで。はい、聞いた、はい。あ、はい、うどうすんの、あんたどこ行くんよ、ほんで。<笑><笑> 偉いな あ, あ, あ帰るよってほら。 えな、全然帰らへんやん。どこ行くんよあんた。うんうん、ああ、うん。ちょっとごめ ん, ん。うん らへん よ, <笑>よかわるよ。 すごいな自分の意思で帰らへんもんな、ね、<笑><笑>ちょっとなんた行き過ぎよ、はい、はいはいはいちょっとちょっとちょっとちょっと、はい、はいはいはいはいはい よいしょよいし ょ, いしょそうそうそうそうそうターンうんそうそうそうそうそうそうそうそうほらああ言ったってお<笑>ですふいしょよいしょほいほいほいほいほいほいほいほ い, ふ い, ふい フルーちゃんスタッフはあれやでさらうだけじゃないんやねこうやって送り届けることもある はいはいはいはい。はいはいはいはい